の時刻となりましした皆ささんいかかがお過ごしですかさて人間関係の中でも実の母と娘というね、はい、関係はあまあ非常に複雑みたいですねどっさり悩みがね届いて、ね、届いてるようですね、はい、で今日はね皆さんちょっとリスナーの皆様にはちょっと先にお伝えしておかなきゃいけないなと思うのは、はいはいはいはい、胃薬を用意してお待ちになっててい聞いていただいた方がいいかもしれませんねそんな感じですかねうんやっぱりこう聞、うん、聞けば聞くほど なんか揺られたくない<笑>んだね何かこういういや学びとしてねおにゃーって生まれてまず最初に誰もが最初の人間関係は親ですからねそうですねそうなんですよ、男女関係なくねしかもほら父親じゃなくて母親で す, か,、ね、母親ですからね、うん、でその中で同性同士ってのはまたまた違 う, 違うみたいですねだからまあちょっと私たちもちょっと男だからわかんない男も学ばせていただきたいと思っております、はいはい、よろしくお願いいたしま す, しいいします早速参りましょうお願いいたします ラジオネーム、アンダーグラウンドさんです。<笑>ラジオネーム自体からもうなんか暗いな。暗い。アンダーグラウンドだよね。<笑>はい 今、家族のことで悩んでおります。私の母は少し変わった人です。小さい頃から殴る蹴るは当たり前。一度切れると手がつけられません。学校へ電話して先生を困らせ。今、私は会社員をしておりますが、会社に飲み会が多いふざけた会社だと電話されました。そんな母に、お前みたいな馬鹿にここまで金かけてやったのに感謝はないのかと言われ、正直感謝はあまりしていません。大学まで出してもらったことには感謝はしています。でも、小さい頃、 から虐待まみれの家でしたした誕生日も何かあげてもケチをつけられるのであげる気にはならなくケーキのみそんな親に感謝しろって言われてもなと何か反発すると言い任されてしまいます話し合っても平行線いずれ結婚するとなると相手にもケチをつけそうですし母が原因で彼氏と別れたこともありますこんな母とうまく付き合うにはどうしたらよいのでしょうか正直母が私の人生の重荷になっております 母に早く子離れしてほしいですというねことですがねだいたいこの手のパターンってみんな共通しているのが、はい、あの子離れよりも先に親離れすべきではないかとなるほど。実はこれ写し鏡ですよ ね, ああのね親のことをねすごく不満に思ってる割には同居してる人が多いのが不思議なんですよ<笑>確かにそうです ね,、うん、ねだから働いてまあいろいろお金大変だろうけどもそれだってそんなに嫌だったら自立するべきでしょうね でしょ、うん、出ていけばいい出ていけばいいの。なのにそれしない。だからそこに、実は、愛、憎って言って、なんかこう、お互いのね、こう、輸着があるんじゃないかと。うん、なるほど。だから、やっぱりそう言っても、はねえねえと、また出るとなると揉めるしとか、でもいてくれると助かるし、みたいなね。簡単ですよね、この解決方法。簡単なの。ね、で、いてね、私もいろんなところにいた話すんだけどね、はい、いや、でも子供としては親を見るのが当たり前だから、いや、それ儒教ですかって、儒教の教え。<笑>ね、あなた儒教論者なんですかねとか、いうふうに思う ですよ、はいはい、でそんなに肉に合うぐらいだったらねそ う, うそうなんですよなんでそこでねやっぱこれはねあの手裏この北国行く絵を聞くべきですねあの歌詞最高なんですよ<笑>ちょっと教えてください肉<笑>に合わないその前に私は消えていくのねっ、うん、すごいで、ねはい、そう素晴らしい歌詞でしょなことにこままね同じ土俵乗らないんですっていうことなのね<笑>そう ね, そうね愛に疲れた二人ならこのままで身を引くの なるほどねもうねちょっと最近ねちょっとシェリエーエイコにね学んでるんですよ。<笑>ちょっと後で解けたらそうですよ。シェリ愛に疲れた2人ならとと ね, ーーね。そういうのもあるわけですね。はい、そうですからまあこういうお母さん極端だけどまず自分が変わる相手を変えようとする前にまず自分が変わりなさい。学びましたね、はい、続きまいてりましょう、はい。ラジオネームキマさんです。はい 73歳の母との距離の取り方に悩んでいます私は以前は一人暮らしをしていましたが母は数年前から年金収入だけの暮らしで一人で暮らすには収入が足りなくなりました私も給与が多くはないので同居しています母とはよく一緒に出かけたり仲は良いのですが母も私も相手に依存しているところがあります母はお金の管理や掃除や部屋の片付けができませんその上年々判断力が鈍り さされれて嫌なことを繰り返されその度母を怒鳴ってしまいまいす母がいなくなったらということを考え私も炊事洗濯掃除をこまめにしています高齢の母相手に怒りを抑えられない自分が本当に嫌になりますこういう親でいてほしいという理想を母に押し付けているのかもしれませんが同居人として人として相手が嫌がることはしないというルールを守ってほしいのですお金の問題がなければ別々に暮らすのが一番よいと思うのですが母は生活保護が必要になる可能性が高 いのでで適切ではないいと思います母のことを愛しています働きまくって母一人で育ててくれた感謝もあります年老いて記憶力や気力体力が弱くなっていく母に我慢するだけでなく受け入れ優しくなりたいです私が激高してしまった時に賢く対応するためのアドバイスをいただけないでしょうかいや あのね、賢く対応するためのアドバイスって簡単に言うけど、はい、じゃあそんな対応いくらでもできるんですよね。でやんないでしょうって、こういう人って。じゃあ例えば、激、賢くって、激行するときに水を一杯お飲みなさい。はい、<笑>よく言うじゃないですか。対処方法、ね。対処しないもんみんな。しない。へーってなったときに水飲む人いないもんない。その場で出ちゃうわけでしょっていうか、<笑>だからまず根本の理解。はい。 あのね、これって、私がよく言う、いい人仮面なんですよ。はい、あ、こますかそう、はい。だって、心の中思ってないのに、いい人で言うと。う形ばっかり。うん、ね、うん。だって、自分だって、給料が多くないんだけど、同居していますって。要するに、そこで、だから、要するに、持ちつ、持たれつのくせに、うん ね, うん、ね, ね, ね。だけど、なんかあの、うん、母のこと思ってる、みたいなことを書くわけでしょ、うん。それと、はい 73歳になると、た、は、だ、い、ですら、気力、体力を衰えると、はい、やっぱりね、片付けとかできなくなる。うん、あの、身の回りに物を置いてくるんですよね。うん、そこで、アンダーグラウンドさんとは違ってね。でも、それがそうで、で、うん、例えば金銭的な問題、年金だけで足りない、はい、生活保護が必要になるとかってね。はい、まあ、そう思ってあなたが愛しているとまで言ってるんだったら、もう腹くくって手しなさいと。うん、それと、あともう一つ、あなたがしてもらってきたんだよって小さい時。 ね、それをお返しするだけなんですよ。ねで、あとは、その年になるとそう、もうね、最近ね。 私も、ちょっとわかるようになってきたんですよ。はいはいはい、体力がなくなるとね。わ、ね、かりますね、うん。だから、そうすると昔できてたことができなくなってくるって。うん、だから、こういう、あの、母の気持ちもわからなくもないし。はい、だから、あなたがまず腹くくるのと、あとは、そういう気分転換する方法とか、うん、この休みの日は私は自由に出かけるとか、うんねうん、元気なお母さんがそれでもね、うん、元気のうちしかできないから、はい。これ寝たきりになったら外出もできないの。はい、確かにそうです、ね。でしょとか、あとは、どこかね、特養とか入るとか。はい しても大変、うん、だから今のうちとかもうちょっと時勢的に冷静に計画を立てることが大切で本当の愛の人になってほしいと思いますよろしくお願 い, いしますま、ね、っちゃうかな行きましょうよねええー、ラジオネームあったかハートさんあったかいんだろうな私と夫は娘が進学して独立した後2人で暮らしていました4年前母が病気で倒れました自宅を片付け母を介護するために実家に帰りました 現在は介護度4だったのが1になり元気になりました。娘が介護するからここまで元気になって母は幸せで私は高校娘です。世間様はそう見ます。しかし私は葛藤の毎日です。皮肉に聞こえるかもしれませんが母を見ているおかげで色々な体験をします。おむつ替えに始まってインスリン注射など。専業主婦だった私は毎日が勉強になっています。時には逃げ出したくなる時があります。でも、でも、長寿とは何なんでしょうか 母はあの時死んでいればよかったと言います。そんな母をもっとしっかりして、と私は情けなくなります。時には大声で叱る時もあります。とても虚しく、先日は泣いてしまいました。里の行とはいえ、長寿とは何なのか、毎日思います。なるほど。そりゃあ、世の中見ててもみんなそうですからね。はい、長寿って何なんだろうかと。 ねえね、え切実な問題でですよね誰にでも当てはまるなと う, うんそうなんだけどこれもそう言っても無責任で、うん、人類が選んできた道なんですよねなんとなく長寿になっちゃったわけじゃないですよ。 医療の進歩とか、それだったらば、私たちが、やっぱり、どこまで、そう、だってね、はい、私実は、あの、薬払いの極意っていう本を、はい、あの、出したんですよね、はい。で、その本をね、書くにあたって、ちょっとこう、いろいろ調べたりするわけですね。はい、薬土師っていうものとかね、はい、調べるわけですけど、そういった時に、だからかですよ、この日本も、もう100年ちょっとぐらいの前には、はい、あの、平均寿命50歳ぐらいなんですよ。 今まいないですね。いないですよ。よねいないですね。<笑>もういたとしても長老。長老。<笑>もうね、<笑>長老。そう。それでいて、でだからあの実はあの役土司って あ, ある程度の私たちの土地ぐらいにはもうないんですよ。要するにいないことが前提なんです。そっか。だからないんだ。そう我々に役土司も。だから新設役土司っての作んなきゃならないんですよ。<笑><あ><笑>ね。だからね、これなんで四十二歳でその後は何歳でとかね。そうすると。 なんで後ないのって。うん、だって、おじいさんとかおばあさんが、うん、私ちょっと役年だから役払いにってくると言わないでしょ<笑>ね。92で役。ね。役を終わっちゃったみたいな。<笑>ね。生きてることが役だわみたいなふうになっちゃってるわけじゃないですか。でしょ、うん、それでいて、ね。だって今食生活も豊かで、はい、で、ほら、この間もなんかテレビでやってましたよね。はい、なんか長寿の秘訣、はい、ということで番組でね。はい、長寿の人はみんなか、かあの、はい、お肉食べる、はい。あ、そうなんですかそうだ それでいて、あとはなんかお風呂に毎日入り、はい、ね、しかも40度ぐらいのところで10分入るっていうのが平均で長寿の人なんですね、えー。ね。それでいて、まあそれはスピーチィアル的にもね、あ、確かにね、いろんなエクトプラズム出るしね、はい、とかいうふうにも思って、はい、やっぱり、ということは僕は今は毎日、長寿に向けたことをしてしまってる。はいはい そうですよねやっぱりそこまでねいやいや。でもそこまで生きないだろうけど。いやいやでもいやいやいやいやいやいやいや。まあだからね、はい、そういう意味では、でも反面、なんかいろいろあるわけでしょ。うん、若返 り, りとかテレビの特集多いですよね。うん、多いですよ。でも一方ではこうやって、もう早くお迎えが来てほしいって話もあるわけでしょ。うん、人間っていうのは基本、苦手ですね。苦手なんですね。身手なので。で、あったかハートさんのその気持ち分かりますよね。か、う、り、ん、ますよ。で、時にね、もうガってもう嫌になっちゃうとか、逃げ出したいとか、分かる。 でも、あなたやってることはすごくいいことをしているんだから、胸はあって、あとはね、聞かないこと。長寿って何なんだとか思うっても、もう世の中矛盾だらけなんだから。はい、だから、私がいつも言ってるように、もう民謡の愛の手と思いなさいっつって、よこしちゃいますね。あの時に死んでればよかった。あ、うん、いえ、いえ、つ、ね、ってね、やってればいいわけでしょ。うん、あの一つとかね、うん、言ってれば、心の中で言って楽しむことが大事なんですよ。うんね、楽しむ。いいうん、そう。私はやっぱりね、うん、付き合うっていうのは大変なことだと思う。なんか息抜きも大事。 なんでしょうねやっぱりそうなんですようそう息抜きないで今の人ってやっぱりある意味できまじめですもんねうんじゃ あ, あのその曲聴きましょうよう、ね、シリエコさんのじゃあ天国にいるね、はい、あのもうね早く亡くなっちゃったあの方、はいはいはい、じゃあシュリエコさんで「北国行き」うん「今日の音語」もね なんかね、お勉強になりました、ね。お勉強になりま他にもね、うん、たくさん、すごい数いただいてるのねああうんで。でも家族がみんな親とかがうるさくて、子供とかが一生懸命ね、あの、や、なんか、あの、これだけ泳いできたとかって言ってる、ね、のそれしか泳げないのとか言うとかね。うんうんうんうん、でも、そんなのも簡単でね、はい、あの、要するに、一人だけでもいいから、お母さんだけが、みんなああい う, うに言うけどね、あなた立派よって褒めてくらいいいだけのことで、うん、なんでこう、完璧望むんだろうって思うんですよね。そこでね、うん、せっかくだからもう一つ紹介しましょう、はい。ラジオネーム、小金ひまわりさんからです。 いつも楽しく配聴させていただいています。50代の前半は3年ほど母の介護をしていました。一人暮らしだった母が倒れた時に、このまま行かなくてよかった。 感謝を伝えられる時間を与えられたと思いました。その日から毎日母のことも家のことも目の前のことをこなすのが精一杯という状況が続きました。母が亡くなった時にはもっと何かしてあげられたのではと後悔することもありましたが、今では文句があったら出てきてねと思えるようになりました。優しいね、いいな。でもね、あの、もっと何かしてあげられたのではってみんな言うんだけど、はい、これはね、愛の証そうそう。完璧やっても思いますよう。うん。だから素晴らしい、なんかね、だから 今ある時間に不満を思うのもいいけれど、こういう、あの、小金ひまわりさんの話を聞いてね、はい。今の大切さ。